最初の印象は変なやつかな私は侍みたいな人ですでもその笑顔がなぜか懐かしくて言葉は少なかったけど優しい人だと分かりましたあなたに君に恋をしていた「い た, ただ NeverFallsInLove」onAnimax